今現在なんですけども私はタイのダントルに来ておりますそれで今回ご紹介するお店なんですけども後ろにありますモンティアホテルとというところなんですねでその中にコーヒーショップがあるんですけどもそのコーヒーショップでカオマンガイが美味しいっていうところなのでちょっと来ましたでここはいろんなカオマンガイがタイの中にある中で一番美味しいと言われてるカオマンガイになります 私もまだ食べたことがないのでどんなカオマンガイなのかっていうところをこれからご紹介したいと思っていますではお店の方にね行きたいと思いますじゃ行ってみますではですねカオマンガイ行ってきましたこれ見てくださいよカオマンガイのチキンがこんな入ってるんですよ、だってこれだんよ見えるんですけど めっちゃ熱いんですよ、ね、僕の指これなんですこんな暑いんですよよく見る顔漫画に比べて見ると通常はライスの上に太りが乗っかってて1つのお皿に乗っかってる形なんですけどもルエントンさんの顔漫画ご飯別になてっててチキンも別になてっててでソースもこれ見てるの4つあるんですよで 1つはよく食べる顔番外のソースでこれが唐辛子にめちゃゃくちち入ってるソースですこれちょっと舐めたんですけど激辛ですこれはあの辛いのダメな人はこれはちょっとやめといた方がいいと思いますでこれはあの生姜ですねのソースになってでこれは甘いとろーっとした醤油ですこの4種類のソースをお好みに、まあ、つけて食べるような形ですねでこれが付け合わせであるスープですね これはコンソメスープだと思います。じゃあですね、これから食べてみたいと思います。じゃあですね、食べてみたいと思います。とりあえずまあ、つける前に、ね、これだけで食べてみたいと思います。うん、みんなぎりきり。ふっくら。で、みずみずしいです、ね。これでも下味がついてますね。はい。 まあ、そんなについてるわけじゃないんですけどこのまま食べても全然美味しいです、はい、じゃあですね通常のソースですかちょっとつけて食べてみたいと思いますうん、うん、いマジやだこれうまい、うん、これうまいなじ、うん、ちょっとご飯いってます こ、う、れ、ん、うまい<笑>あのこれだけで飯3倍ぐらいいける<笑>これうまいわちょっと前にピンクの顔番外と緑の顔番外が紹介したやつあるんですけどもあれはあれでおいしかったですねこれ1ランクか2ランク上いってますねこれあかんくらいうまいわ、うん うまいもの食うとお笑いしか出なくなる<笑>あんまりなんか言葉出なくなるぐらいこれは分かいんでじゃ、まあ次は醤油ですか甘く、まあ、なったちょっと醤油うゆとろっとしてをつけて食べていきますやってみま す,、まあますうんまあ、近いんじゃないかなっていう味 フフフフまあまあじゃねえかって思われるかもしんないですけど多分旅に来られた方が「それ違うんじゃねえか」って言われるかもしんないな多分これ<笑><笑>でもまあ甘いんでテりヤきバーガーんって甘いんじゃないですか多のテりヤき系ってだからそっち路線っぽくなりますねこれ。うん プリプリやわこれいいね、うんうんうん、これ金額なんですけども280バーツありますその他に消費税みたいなそれが 7% 取られましてでそれの他にサービス料がありましてそれが 10% と言われます、ね、だから280バーツに 17% を入れた数字が実際の金額になるのでまあだいたい1250バーツぐらいになりますかねはい通常の顔間内で6倍、7倍ぐらいの金額になるんで価格に対しては運転の差ぐらいのちょっと高級で顔間外になるんですけども一度はこれは 食べていただきたいカオマンの間だなっていうのはすごい思いましたまあこんな感じですかねでこれでショテレコの方を終了したいと思いますはい、モンピエンホテルの中にあるグエントンさんのコーヒーショップのカオマンの間を食べてきました総合的な評価になるんですけどもとにかくボリュームがすごい半端ない、うん、でしたご飯もすごい茶碗にすごいもっこりしましたよね も結構深くてご飯も結構盛リューありましたそれよりもすごかったのがチキンですよねお肉がもう指のこの厚さがあってもうすごい山盛りに盛られててただ女性だとちょっときついかなって思いましたなのので女性の方は まあ、タイの旅行に行って、他のところもいろいろ食べたいとかっていうのであれば、2人とかで半分として、まあ、小皿用意してもらって、分けて食べる、であとはドリンク、もう麺みたいな感じにした方がいいかなと思いました、タレも4種類あって好きなソースを選んで、それを楽しんで食べれるっていうのもいいなって、すごい思いました、まあ、バイキングとか好きな人だったら、この4種類っていうのはすごい魅力的だなっていう感じましたね。 一番美味しいカオマンガイと言われているのは、あこれは本当だなっていうのはすごい感じました。なのでこちらの方のもカオマンガイ食べてない人はぜひ一度来られてその味を試してみてください。それでは私の総評は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後もですねタイのグルメ関連を。 ご紹介していこうと思ってますのでタイが興味があるっていう方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いしますそれでは以上になりますそれではまたバイバーイ